皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年3月16日。バージョン 6.1 でワルボールーレットが改善されるのに、その前に回してしまいました。回すボタンを押した瞬間に気づいてしまいましたが、時すでにお寿司です。しかも、よりによって小さなメダルでした。まあ、いい思い出になりましたかね。というわけで、バージョン 6.1 まで、あと1日になりました。 ロスターのお題で24万ポイントの経験値を持ち越せるのは美味しいですね。そして、オーディス王子がまた大活躍しそうな内容の一枚絵です。でも、美味しいところはまたセリアさんに持っていかれそうな予感がします。そして、この大きさのゴーレムさんともお別れとなります。我々のゴーレムが小さくなるのは残念ですが、この大きさを利用した嫌がらせをする人がいましたからね。寂しい限りです。